おはようございま す, 6です俳優の寺島進さんご存知ですかあの方ですね実家が畳屋さんだったらしいんです今はもう存在してない畳屋さんらしいですが畳のことについては熱く語れる俳優さんなのかもしれません畳屋さんで有名っていうのはあのドカベンのおじいちゃんとか。 いいまましたけどあんまり聞かないですねその芸能人の方で実家が畳屋さんだったというのは、まあ、寺島さんは実家が畳屋さんだから私が好感が持てる俳優さんなんだと思いますけどあんまり知らないですね、まあ、寺島さんが畳屋やってたら面白い集客やってたんでしょうねそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました